それからですね、こちらの方もちょっとご紹介しておきますね、えー、と乗馬クラブなんですけれども、これもちょっとね、あのー、駅にですねあのー、立っている方がですね、あのー、ちょっと声を追いかけられまして、まあ、母をみたいんですけれども、あのー、乗馬、これ、馬乗ってきました。で 1260円 で, ですねお支払いをして保険料、うんうんうん、らしいんですけどもあのお支払いをしてですね1回乗ってきました非常にですね良かったですはいであの価格がですねやはりですね会員制でして高いんですね、あのー、通常ですと10万円の会員 費、えー、ですね。それがですね、当日ですとその五万円でですね、会費があの、えーえー、入れるということでですね、あのこ、ー、れ、えー、あのー、ちょっとね、キャス見積書をですね出していただいたんですが、えー、入会金が五万四千円の会費が 3万2400円の2ヶ月でですね、えー、1回乗る料金はですねあ、まあ、10日分で二千円十<笑>日分のチケットですね二千円ですねあとは、まあ、レコードブックとかレッツエンジョイライフニングとかまあ情報を始めようとか、まあ、ちょっ と, ちょっとこう細かくお金がかかるんですけれども まあ、ブーツ代とかヘルメット代とかですねボディープロテクターボディープロテクターっていうのは安全の直器ですねあとケロットっていうのは何でしょうかねこれ多分あの馬に乗せるケロットって何でしょうパンツですかねそれとグローブグローブっていうのはあの手袋ですね4000円でざっと合計しますと14万4504円 っていう、あの、このね、乗馬クラブ。乗馬クラブですね。はい。過去側です、これは。はい。はい。いつもですね。これもね、なんかちょっとね、縁があるのではないかなと、そょっ感じておりますので、あの、頑張った赤月にはですね、こういうこともですね、 まあ、あるのかなという感じで、あのー、乗ってきましたはいこれはちょっと頑張りによってはの特典でしょうかねあの馬、ーまあ の, の世話っていうかあの餌をやったりとかあとまあいろいろとね馬とのコミュニケーションがですね非常に取れるとで私も行ってきましたけども非常に良かったですはい 本当にこれはもうおすすめです<笑>、はあ、そんな感じでしょうかご紹介するのあとですねこれもご紹介しておきますねこれですねアクセサリーなんですけれども、まあ、こんなこんなような名前でですね あのー、非常にこれをしてですね、あのー、私、代謝がすごい、あのー、あれなんですよ、なので、ポカポカしてるんですね、あったかいんですね、暑いくらいなんですけど、これをすると、ですねそれがヒートダウンするという、こ, れを こ, この首周りがですねヒートダウンして、すごくその涼しい、涼しいなっていうのがこう印象でしたね、はいグッドハーツネックレスシリーズということですね。 えー、マリエという名前ですねはいカルブは33万です33万円のネックレスですねで先ほど最初にご紹介したあの書いていただいたあの文字のですねあの絵に見えるんですけれどもあれ「漢 感, 感じる」の「漢っていう感じらしいですねあの、まあ、そのその人 にがに感じたことを書いてくれるその文字ということでですねえー、っと多分日本人じゃないと思いますねこの方えー、っとそうですねハンさんハンさんっていう方ですはいありがとうございます<笑>また皆さんがあのどこかでお会いした時にですねあなあ、まあ、そういうそのなんですかね 情報というかあのそういうこともですねあのちょっとね役に立つのではないかなと思って、えー、提示しておきますす、はい、以上です、はい、今日はこの辺で、はい、これくらいで<笑>ということで、えー、皆さんもですねあのー、本当に、あのー、いろんなね出会いとかまあ経験とかまあねしていくんでしょうけれども。 あのもし本当にあのあの真剣な方は、ですね真剣にその私とです、ねあのまあ、仲間とです、ねえー、やっていくっていうその、いろんな意味 で, です、ね、あ, のある方、考えがある方とかです、ね、思いがある方があのぜひともです、ね、来てほしいというふうに、えー、私からのお願いです、はい、以上です。